長らくお待たせいたしておりました。ホットキャストの S32。こちら、今リア席モニターで YouTube の視聴ができるようになってるんですが、こちらのご紹介を今日はいたします。もちろん今こちら、後ろ動画流れてますが、このような形で、前も当たり前なんですけれども、動画が視聴できると。 いうことで、こちらの商品が販売開始となりますので、ご紹介をいたします。冒頭でご紹介しましたが、オッドキャストの S31 の後継機種 S32 のご紹介を今日いたします。でまず、どういったハードになっているのかということなんですが、こちらになります。でこちらが今回のオッドキャストの S32 というものになっておりまして、この OS 自体は S31 と変わりません。 ただ何が違うかと言いますと、今こちら左側ありますように HDMI の接続ケーブルがつながっているんですが、このようにこちらがマイクロ HDMI のコネクターが今回新しく付くようになっています。それによってこちらのアダプターは、これは別売りなんですけども、マイクロ HDMI のアダプターから HDMI のアダプターに変換させて でこちらが後席モニターにつながる HDMI ですが、これにつなげることによって、先ほど冒頭でご紹介した通りなんですけれども、後ろも見ることが可能になるといったアイテムになっております。でこちらに関しては S31 と全く同じになってまして、このような形で、ここ、Type-C がついていましてで、SD カードと SIM カードが使えるように、 なっておりますでこの先はどうかと言いますと、USB につなぐと、カーナビに接続する USB つけるだけで、このような形で動画の視聴が可能とまあいうことになります。で改めまして、こちらの機能をもう一度ご紹介をしていこうと思います。まず カーナビ何も接続されてない状態なんですが、ここでカーナビにつながる USB ポートに USB を接続します。そうしますと、今 Android ということで立ち上がりましたが、Android 10.0 OS が搭載されています。これによって Android 上で YouTube、ネット等の視聴が可能になります。このような形で CarPlay、 もしくは、アンドロイド端末でありましたら、アンドロイドオートが見れるようになります。これ私の使い方としては、こちら、アマゾンミュージックを使って音楽を視聴するときは、このカープレイを使って、視聴したりということを行ったりします。で、さらに、 これは今までの USB あだプ今までの CarPlay の USB アダプターですと、この CarPlay の機能しか今までは付いていなかったんですけれども、それによって、こう見ていただくとわかるんですが、YouTube とか、Netflix とか、ネットにつなげて動画を見るアプリ等が存在しなかったですし、 それを使うことが今までできませんでした。で、それを使えるようにしたのが今回の AI ボックスということになりまして、それをどのような形で切り替えるかといいますと、こう押していただきます。まあ、ここを押すことによって、今こちら、 テザリングを使って Wi-Fi に接続したんですけれども Wi-Fi を接続することによってまた戻っていただいてこの Android 端末上でご自宅で使っているようなネット環境をこのカーナビ上で使うことができると まあ、いうことになります今、Google はお見せしたんですが、YouTube も冒頭でご紹介した通りなんですが、私のチャンネルで恐縮なんですけども、このような形でタップするだけで動画再生ができると、まあ、いうことになります。タップするっていうのも このオッドキャストを使うメリットになります。ミラーリングですと映してるだけになりますので、このタッチパネルという操作はできないわけなんですけれども、このオッドキャストの AI ボックスと言われるものに関しては、フロントの画面に関してはタッチパネルで操作することが可能になるというのも、今までのミラーリングとはまた違った 機能になっていますもう一つ特徴的なのがテレビキャンセラーキットを使わずとも動画の視聴ができてしまうというのも大きな特徴になります今までミラーリングで動画の視聴をされていた方なんかはテレビキットを使わないとやはりミラーリングができなかったっていうのがあるわけなんですけれどもこちらはそういったものが一切必要なく動画の視聴ができてかつリア席にも 映し出すことができると言ったところ、そこがすごく画期的なところになります。さらに、Netflix や Amazon Music 等ももちろん使えますし、この Play Store でダウンロードできるアプリ、もしくは APK Pure というアプリがありますが、それによってダウンロードすれば、ほとんどのアプリが 使用可能になります。プライムビデオなんかは割とミラーリングで見れない場合があったりすることがあるんですけれど、これはもうネット上で見ると同じことになりますので、プライムビデオも普通に見れてしまうということになります。特に著作権信号を有無の話とか、そういったものも一切 関係なく見ることができます。このようにないアプリに関してはダウンロードすることによって Android の 10.0OS で見ることができます。まあ、こちらは今サインインしてないんですけども、サインインしてパスワードを入力すると見れるようになります。アプリの視聴状況の詳細等は過去の n o ボク b o x ステップアゴンの動画等でも紹介してますので、まあ、そちらをご覧になっていただければと思いますで二分割表示したいよって思われる方もすごく多いと思うんですが、まあ、そちらももう一度ご紹介しておくとこのような形で、まあ、こういった形で二分割表示というのも簡単に できてしまいまいすもしくはマップと YouTube という組み合わせで見たい場合マップをまず立ち上げますで YouTube こちらに入れてでこちらをタップしていただければ YouTube とマップと同時に見ることもできますし 今これフロント側だけですけれども、リア席モニターでも同じ画面が立ち上がっています。今 GoPro でこちら撮影してますが、これを後ろ見ていただくと、このような形で同じ画面が表示されるようになっております。あともう一つ便利な機能というものがありまして、こちら SD カードなんですが、今、動画を撮ったファイルが入ってます。で、これを SD カードのスロットがありますので、ここに差し込みます。ギャラリーというのがありますので、こちらを開いていただくと、こちら、GoPro のファイルが出てきます。 先ほど取ったこのファイル。まあこれをこのような形でカーナビ上で見ることもできる。当たり前のように思われるかもしれないんですが、今のカーナビ、ディスプレイオーディオなんか特にそうなんですけど、SD カードが見れないようになってます。で、ホンダのギャザーズのナビに関しては SD カード、もちろん見れるようになってるんですけれども、 私のこの時代のカーナビと少し違っていて、ここ。ここに SD カードのスロットルがあるので、ここに入れれば見れます。で、同じものが新しい 11.4 インチのステッパーゴンのギャザーズのナビゲーションにもついてはいるんですけれども、今、ファイルの形式によって、 見れなくなっているものが結構多くなっています、正直。Podcast の場合ですと、対、は、外、い、のファイルはこのような形で見れます。で、これは以前紹介したアクショングラスの、アクショングラスで撮った動画なんですけど、こういった形で見ることもできます。で、先ほどは GoPro で撮った動画も お見せしたわけなんですけれども、このような形で GoPro の動画も特に問題なく見れてしまうということで、いろんなこうハードがあって見れる動画見れない動画っていうのがやっぱりあります。ですけど、これは特にそういうことがほとんどなくて、ちゃんと動画を確認したいときに見ることも可能なので、使える機能なんじゃないかなと思います。 はい。ということで、今回、こちらのオットキャストの S32 のご紹介をさせていただきました。まあ、もう一度お話をしますと、こちら、USB-C の端子があります。SD カードで。こちら、SIM が使えます。こちらを見ていただくと、こちらが ミニ HDMI 端子が新たに付くようになりましたので、ここに接続することによって、リア席モニターにも出力することが可能になったというのが、今回のこのホットキャストの S32 になります。で、あくまでも例なんですが、私の場合はこのように HDMI の変換、ミニ HDMI から HDMI の変換のこのアダプターを使って対応しているんですが、 もちろんケーブル式のものもありますし、使いやすいものをチョイスしていただければいいんではないかと思います。それをもうこのまま接続してしまって、ケーブルをこのような形でつないであげて、で、あとはナビと接続をすることによって、ここのパイロットランプが今点滅してるんですけれども、 この点滅が青になると使えるようになります。で車種によってつながりにくいものも正直今ありますので、もしつながりにくい場合でしたら、一回まあ USB を抜き差し、もしくはこちらの Type-C でもいいんですけども、抜き差しをして、このような形で何回か繰り返していただくと。 はい。そうしますと、このような形で、ブルーのランプが点灯するようになりますので、このような形で、Android 10.0 OS が立ち上がるようになって、先ほどの、YouTube とか、Netflix、Amazon Music、Prime Video、それから先ほどの動画、こういったものが見れるように ななるとということになりますでさらに、マルチプレイを押していただくことによって、このように、カープレイも、好みに応じて使うことが可能であると、まあ、いうのが、今回の Oddcast S32 になります。ちなみに、この状態でも、後ろは、ちゃんと、画面の出力はされていますので、試しにそちらもお見せして、今回の Oddcast の紹介を 締めくらさせていいただこうかなと思います今、オッドキャストの S32 を使って、今こちら、カープレイ、フロントモニタリングしています。このように、後ろもカープレイでモニタリングもできるようになるとま。まあ、今回、非常に画期的なオッドキャストということで、最後にもう一度まとめますと、オッドキャスト S32 の最大の強み、一つ目が、カープレイ、アンドロイドオートが使える。 二つ目が、タッチパネルで、YouTube の視聴が可能であるということ。三つ目が、テレビキャンセラーを使わなくても、車が走行しているときに、YouTube の視聴ができるということ。最後に、鉱石モニターでも見ることが可能である。 オッドキャスト S32 になりますで。こちらの商品の詳細は概要欄に貼っておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。こちらは期間限定になりますので、ぜひご検討の方はお早めにご購入をいただければと思います。はい。ってことで、今回はこちらの S32 のオッドキャスト、こちらの